こんにちは日本一優しい本格パン作りのみかです。今日も見てくださってありがとうございます。2020年3月末に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。これまで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から皆さんに少しずつご紹介していきますね。今日はバナナブレッドを作っていきます。初心者の方でも簡単に作れるパンですので。 楽しく一緒に作っていきましょうでは材料の説明をしていきます強力粉 300g 私はイーグルを使っていますバナナ皮をむいた状態で 140g こちらはカードで細かくカットしてくださいインスタントドライイースト 4g 塩 5.5g インストとお塩はしっかり量ってくださいね 砂糖三十八グラム、常白糖でもグラニュー糖でもキビ糖でもオッケーです。そちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜていきましょう。よくり混ざりましたら牛乳百五グラム、卵二十グラムを入れていきます。バナナの熟し具合とかバナナの水分でね随分生地の様子が変わってきてしまいますので。 牛乳を大さじ1ぐらい残しておいてまず混ぜていきましょうで混ぜてみて生地の状態がまだ硬いようだったら少しずつ牛乳を加えていくようにしてくださいこれね多くしちゃうととんでもないことになっちゃいますのでねはいある程度粉気がなくなりましたら台に出していきますいつもはね、粉気が完全になくなるまでボールの中で混ぜてもらうんですけれども今日はバナナが入っているので混ぜにくいのでテーブルの上でしっかり混ぜていきましょう ちょっと見てください私の生地かなりベタついてるの分かりますかもうね水分そのまま入れちゃったんですよで結構今回ね熟したバナナを使ったのであちょっとべたつくかなと思ったんですけどもそのままやってしまいましたらねあの女やっぱりベタついてますねじゃ叩いていきます両手で持ってしっかり叩いていきましょう 私のレッスンをね、受けてくれてる人はね、このくらいの生地大丈夫なんですけれども、おそらく違う方はこの生地だともう扱えないと思うのでこの前に言いましたように大さじ1のね、牛乳減らして調整しながら足していってくださいねはい、角度を変えてみていただきますしっかり叩きましょう落とした後、自分の方にね、少し引っ張りますそうすることによってグルテン強化されますのでしっかり叩いていきましょう。多多少ね、水分が多くっても、 しっかり叩いてあげるとねグルテンしっかりつながりますのでねしっかり叩いていきますよで、この生地いつまで経っても伸びいいですね水分多いのでねいつもはね生地が伸びたくなったらグルテンをチェックしましょうって言うんですけどね、まあ、この生地だと言えないですよねはい表面きれいになったらこれ引っ張っていきますすぐ切れないようだったら OK ですこの後バター 20g 入れていきますまず細かくカットしましょう細かくカットすることで バターが生地に混ざりやすくなります。そうそうあのバターはね使う直前まで冷蔵庫に入れておいてくださいね。はい生地の上に乗せて茶巾状に包んであげたら手のひら使って大きく押して戻す押して戻すをしてください。でこちょまかこちょまかねあの伸ばしてるだけだと生地量に対してバターの量が少ないので混ぜムラになりますので大きく広げてくださいね。 バターが完全に混ざればこね上がりになりますベタついてますね大変でしたね大丈夫ですか動画を見ながら作ってくれてる人はこの生地よりも硬いことを祈っていますでは打ち粉をして丸めて一時発酵していきます打ち粉はいつもよりも多めに使ってくださいはい、横からくるくる巻いていきますよ結構ベタつきますよね何回かやっ で生地の表面がピーンと張りましたら2つ折りにして生地をしっかり締めてあげましょう生地を張らせることがとっても大切ですボウルに生地を入れてラップをしましたら一時発酵です30度で40分ですだいたい生地が2倍ぐらいになれば発酵完了だと思っててくださいはい40分経ちました かなり膨らんでますよね。2倍ぐらい膨らんでいます。じゃあ、フィンガーテストしていきましょう。ベタつく生地なので、ちょっとね、お粉をしてもらって、フィンガーテストをしたら、パンチをしてガスを抜いていきます。カードの丸い方を使って生地を出していきましょう。今回大変ですよ。30g、二重分割です。1個 3g ぐらいずつ多くしちゃうと、最後の1個足りなくなりますのでね、なるべくぴったり測るようにしてください。 私も上手にはかれてませんねそして生地もベタつきますね生地に扱いにくかったらうち粉上手に使ってくださいね指先にうち粉つけてあげるとパン生地がつきにくいです8倍速でねお送りしてますが時間かかりますね大変ですよ<笑>やっと終わりです大変ですよ20個も分割すんのちゃんとね数あるか数えましょう足りないとちょっと悲しいのでね で最後余った生地は細かくカットしてもうここは、ね、適当に分けちゃいましょうかもう測らなくていいですよ分けましたら1個ずつ丸めてベンチタイム取ります緩く丸めてくださいねこれもねまた20個やるの大変ですがね頑張りましょうおいしいパンを作るために頑張って丸めていきましょう綺麗じゃなくてもいいですのでね カットした断面が外側に見えてなければ OK ですのでね形はあんまり気にしなくて OK ですそしたらこちら乾燥しないようにふんわりラップをかけて10分ベンチタイムをとりますその間に型にクッキングシートを敷いていきます今回アイリスオーヤマさんのコンビクションオーブントースターを使って焼いていくんですけどもそこの天板を型として使っていきます お持ちでない人がほとんどだと思いますので、ご自分の天板にオーブンシートを敷いていただければ OK です、はい。ミキシングの時に使ったバナナの他に、パン生地に包むバナナも用意していきましょう。バナナの皮を剥いて揚げましたら、包みやすい大きさにカットしていきます。1cm 角ぐらいにカットしてもらうといいです。チョコレート 30g、こちらも 1cm ぐらいの大きさにカットしておきましょう。はい、では10分経ちましたので、成形していきます。 両面に打ちべた つ, つきますのでねそしたらねバナナとチョコのせてあげて包んでいきます具をね押してあげるとね包みやすいですよ下の方にねはい閉じ目をしっかり閉じたら OK です同じようにやっていきましょうかはい今度はチョコだけですいろんな組み合わせしていきましょうかそうすると面白いですもんねはい、ベタつくようだったらねテーブルに置いて包んでもらってもいいですさてじゃあこれどうしましょうかね はい、これはバナナだけにしてみます、うん。ちょっとね、バナナを大きくカットしすぎちゃって包みにくいです。具を入れるね、量とかそんなに気にしなくてもいいですのでね、均等じゃなくてもいいです。お家で食べるものですからね、楽しんで作っていきましょう。 そうそう、あの女性はフルーツ好きだって言うじゃないですか私ね、そんなことないと思うんですよね私フルーツほとんど食べないんですよ特に甘いフルーツが全然食べられなくって酸っぱいフルーツは食べられるんですけれどもあの甘いフルーツ食べられないんですねで私の周りフルーツ食べないっていう女性がすごく多いので女性だからフルーツ好きってことはないと思うんですよねはい、パンに戻ります最後の2個ぐーなくなっちゃいましたね丸めるだけですね、これかわいそうですね、これに当たった人は 大きさも違いますねじゃあね天板に並べていきますまず角から並べていきましょうでその間に1個ずつ乗せていきます早送りでいきますねありゃありゃこのままだと生地余っちゃいますね間違えましたね4る5でしたねはい均等に並べてください35度で30分発酵させていきます生地同士がくっついてる状態だったら発酵完了です はい、30分経ちました一回り大きくなってますね生地同士がくっついています卵を塗りますこれ塗っても塗らなくてもどちらでもいいです塗る場合はムラにならないように均等に塗っていきましょうムラがあるとね目立っちゃいますのでねムラのないように塗りましょうそしたらオーブンで焼いていてきます。今回はオーーーブントースターで焼いていきます アイリスさんのオーブントースターの場合は最高温度で15分ぐらいです。えっとガスオーブン、電気オーブンの場合は180度で10分から12分焼きましょう。はい、じゃあまたね。膨らんでいく様子を見てください。可愛 い, いですよね。パン頑張って膨らんでるんだよって感じしますよね。で、膨らんだ後にちょっとずつ色づいていきます。もう可愛くてしょうがないですね。はい、焼き上がりましたので出していきます。どんな感じでしょう。 ピピカピカに焼き上がりましたね綺麗ですいかがでしたか初心者の方は具を入れないで丸め直しだけで作ってあげると簡単に作れると思います茶色くなったバナナがねたくさん残ってる場合はね是非このパンを作ってみてくださいじゃあ一緒にふかふかチェックをしていきましょう押しても戻ってきますねすんごい弾力ありますカットしてみますチョコとバナナがね 微妙に溶けた感じでいい感じですねちょっと食べてみますねバナナのもちもち感すごいですねバナナとチョコのね相性がぴったりですごい美味しいですミキシングや発酵の見極めは日本一優しい本格パン作りの教科書に詳しく書いてありますぜひこちらも合わせて使ってみてくださいもっと詳しくパン作りを知りたいわという方向けにオンライン講座を用意しています これから自家製工房の他にイーストのパン作りも始めていきますので楽しみにしててくださいね YouTube ライブでレッスンも行っていきますこちらの日程のお知らせはインスタの方で行いますのでぜひフォローしておいてくださいねではまた